この動画はサルがお届けします。今回はこのモバイルバッテリーを使ってキャンプ場や車中泊で使える可愛らしいランプを作ってみようと思うのでダイソーとセリアで2点購入してきました費用は合計220円ですこちらのダイソーはテントの中に吊るしてる写真でもわかるとおり USB 電源で使える USB ライトとなってます USB ケーブルが 100cm 付いてます LED の処理は 10SMD です使用方法は USB ポートに USB コネクタを差し込むだけですパソコンやコンセントやモバイルバッテリーから使えるということで外で使うのに便利ですジャンコードはこちらに表示しておきます補足としてフックもついているのでスタンドとしても使用できるし使用例はテントの中やインテリアということがあります なお、主な材質はポリプロピレンやポリスチレン、PVC 等々となっています。一部、スチールが使われているみたいです。サイズは 60mm×92mm。非防水となっています。では、開封してみます。はい、えー、もうまんまですね。 これがそのフックのようですねでプラスチックプラスチックになってて USB ケーブルがあってここに USB の端子がついてますまあシンプルな作りですねはいそれからこちらは松野工業さんのランプシェードコードをへこみに合わせて抜いてくださいちょっと開けてみますねはい これ110円ですかなかなか綺麗な塗装だし<笑>あのバリとかもなくてなんかすごいしっかりしてますねなんかセリアで買った110円ですけど、えー、驚きますね色がですね紺色とこれとあったんですけど今回はねちょっと可愛いいものを作ってみようかなと、まあ、柄にもなく思ったんですけどそのために赤にしました、えー、ランプシェードですね 松野工業さんでこちらがジャンコードになります材質はブリキですね完全な固定はできません不安定な場所での使用は避けてください使用されるソケット電気によって入らない場合がありますということでサイズが約 6.5×13cm ランプシェードとなってますねはいこれね これ金属まあブリキーなんでね金属の表面に鈴か何かのメッキをしてるんですよね。で、えー、塗装がね綺麗です。とっても綺麗なね、ランプシェードですね。なんかいろいろ使えそうな気がしますけどねこれね他のものにもね。<笑>はいで、えー、組み合わせてみます。今回はあくまでも このモバイルバッテリーにつないで使うということを目的に作ろうと思ってます。というのがまあ車中泊だったり、キャンプ場などで使うことが前提なので、単なる明かりという意味で言えば、LED でもこのようなですね、あれそっくりのものがもう1000円以下で買えますのでね。あのー、ただ単に明かりという意味であればこういうものを使う方が、はっきり言ってですね、効率いいと思うんですよね。 ただ、まあ、そういう明かりっていう意味じゃなくてもうちょっとこう感じのいいランプというものをね演出してみたいなというところからこういうものをね作ってみようと思いましたはい、えー、ではねここに針金を解どきましてこの内側から入れるわけですねちょっと見えにくいですかねあはいはいはい で、このスタンドを立てて、ここから、上から出してやります。あ、そうするとね、こんな感じで、ちょうど、ちょうどいい感じで引っかかってくれるので、加工したくない人は、もうこれで使うのが、ベストじゃないですかね。<笑>どうですかこれ結構、可愛くないですかね。こういうのが、えー、自分のテントにね、えー、ぶら下がってたら、あパッとね、 わかりますしね。あ、あそこだっていうね、えー。お子様なんかいらっしゃるね、家庭では喜ばれるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとこれでね、えー、ランプをつけてみます。はい、えー。じゃあね、モバイルバッテリーを今満タンにしてますので、こちらに差し込めば、もうついてるんですかね。んついてない。 ありましたね、ここを押せばあのすいませんこのモバイルバッテリーはここを押すことによって電源がオンになるのでこちらもつくという仕様になってました<笑>ちなみにこちらのランプ自体にスイッチはありませんのでこのモバイルバッテリー側で電池がなくなったら切れるということになりますまああるいはこの USB を抜いてあるということで操作することになりますはい、えー、けどねこの 明るさはね、なかなかのもんだと思いますので、ちょっと電気を消してみます。ここにね、文字を書いたものがあります。これで見えますかね今ね、あのビデオカメラ用の明るいモニターでね、映してますので、あの、はっきりとね、多分、ん、うーとか A、えー、ぐらいまで見えるんじゃないかと思うんですけどね。で、これを置いた上で、ビデオライトを消してみます。 はい、消しました。どうでしょうか。結構いけますよね。十分明るいですね。ああ、十分です。ということで、このね、今、どうでしょうね、20センチぐらい手を広げた幅ぐらいの高さからね、照らしてるんですけど、まあ、小さな文字までね、ほぼ見える状態じゃないかなと思います。ちなみに、こちらを消して、 こちらの5050もどきでちょっとやってみましょうね。これ一番明るいモードにして照らしてみます。わこれ明るいですね、さすがに。今カメラのね、機能で調整されましたけど、もうこの方がやっぱり明るいですね。まあ、これ特別明るいからですね、えー。ランタンモード。ランタンモードだと、まあ、下に光が行くわけではないので、まあ、さっきの方が明るいかな。 という気はしますこれが、えー、この5050モドきのランタンモードで、えー、手を広げたぐらいの高さから照らしてる時の状況ですけどちょっと暗いかなっていう気はしますね。はい。えー、それに対して、はいえー、こちらのライトだと。 両手を広げた高さから照らすと、こんな感じで。まあ、やっぱりね、ここの電球が大きいせいなんですかね。まあ、使ってるのが10個の SMD というせいもあるんでしょうけど、光がね、見やすいというか、安定してるというか、まあ、この方がやっぱりね、視認性は良くなると思います。ということでね、明るさの機能としてはなかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、どのぐらい持つかっていうのをね、ちょっと確かめてみないといけないんで、 まああえて言うと点灯消灯のスイッチがついてないのがねちょっと残念かもしれませんこれは鹿番長のキャンドルランタンですけどここにセリアのランタンハンガーがありますちょっと上がね見切れてると思いますけどこちらに先ほどのランプを吊るしてみますとちなみに明かりをつけるときは今は私はモバイルバッテリーのスイッチを押してます じゃあ押してみます。はい、えー、白いね明かりですね。ビデオライトをつけてみます。これぐらいですね。はい、まあ結構明るいのでね、キャンプ場でもはっきりとね確認しやすいと思います。 赤っていうのがねまた目立つので赤が好きな人はねそれもいいんじゃないでしょうか外でも撮影してみたので私が解説しますセリアのランタンスタンドを地面に置くと手元を照らすランクになりますし高さ1メートルほどのランタンハンガーに吊るせば広い範囲を照らすことができますモバイルバッテリーの容量を増やせば一晩中照らすことも可能です車中泊の時は 100均9番で窓に吊るせば車内を明るく照らすことができるし、220円でこれができれば、言うことないと思います。キャンプ以外でも、屋外のベンチに置くと、ガーデンランタンとしてオブジェにもなりますし、アルミテーブルに置けば、即席簡易ライトスタンドにもなりますので、ランタンハンガーまで合わせて330円で、普段の生活シーンでも、かなり便利に応用できるのではないかと思います。 この部分が少し下向きに曲がってるのでどうしても引っ掛けるときに左右にずれちゃうのでここをちょっと山型にしたいんですねいはい、えー、山型になりましたのでね これで、えー、中央で引っ掛けた時に中央で止まってくれると思います現在の時刻が夕方の6時なんですけどこのままいつまでつきっぱなしになるのか試してみようと思いますモバイルバッテリーの容量については詳細を概要欄に載せておきますのでそちらで参照してください結果をご報告しますダイソーのソーラー充電式バッテリーを使った場合 3.5 時間しか点灯しませんでした。ただそれはあまりに短いと思ったので、別のダイソーの 4000mAh のバッテリーで試したところ、今度は5時間点灯しました。容量が減ったのに点灯時間が増えたのが不可解だったので、ダイソーはやめて、一番信頼できるモバイルバッテリーを試してみました。使ったのは、アンカーの2万 mAh のバッテリーですが、これだとなんと23時間も連続点灯しました。 それれれだだけ点灯してくれれば、3泊4日のキャンプでも可能だと思います。安心できるメーカーのバッテリーなら1万ミリ m a ージあれば一晩は大丈夫だと思います今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします